ははい皆さんこんこにちは203です今日は非常にコストパフォーマンスに優れたコンポの紹介をしたいと思いますこちらですねえセンサーの、えー、エンパイアプロ12足のコンポですね元スラムの人が作ったメーカーらしくってまあなんかいろいろとスラムに似たところがあるようですねまあ例えばなんですけども、まあ、こちらが、えー、スラムの パッケージなんですけども黒い箱で、えー、白文字と赤の文字で、えー、デザインされてるんですけどもそれがもうすごいセンサーのこちらの箱と、まあ、違和感がないというかすごい似てる感じがありますで今回買ったのが、えー、センサーの、えー、エンパイアプロっていうのの、えー、2×12 足の日本版っていうやつですね こちらがまあスプロケなんですけどもえ12速用で11から 34t ってなってますねでえっとこのコンポなんですけど非常に格安でしかも島の互感があるということでえまあリムブレーキ版にはなるんですけども非常にこう安くえーロードバイクを組むことができるんじゃないかなと思ってます えー、今回、まあ、12速っていうことで、まあ、そもそも12速だと島のでまだ12速のコンポロードでは出てないんで、えー、まあ、そういうところでは先にちょっと12速体感できるかなっていうのって、ちょっと面白そうだなと思って、まあ、今回、えー、今まで乗ってたターマバックとかに、えー、組み付けて、ちょっと試してみたいなと思ってます。まあ、その、えー、使い勝手とか組み立てのしやすいかどうかとか、えー まああと乗った感じですねその辺のインプレも後々できたらいいなと思ってますそれでは早速開けていきましょう、えっと、説明書ですね日本語の説明書がついてますねえっと 結構日本語がちょっと面白い文章になってるんで後でちょっと細かく見ていきましょうはい中身がこういった形になってますねえー、っとこれがここ開いてるのは多分スプロケットが本当は入るとこなんですかねこちらが、えー、リアディレイラーですね あ、この辺はカーボンになってますねエンパイアプロって書いてありますね<笑>結構硬いですね結構このケージの長さも 長いですねでフロントディレーラーですね、まあ。テカテカで、ここに赤い文字でセンサーって入ってますね。なんか、シマノのフロントィレーラーに結構、形というか似てますね。ここに ネジが2つあってこれはプラスのネジになってますね調整ネジ、はい、シフターですねあワイヤーがこう中に入ってますね、えー、エンパイアプロって書いてあってセンサーって書いてあってここのレバーがカーボンになってますねこれは結構高級感があっていいですね ここのなんていうんですかラバーの部分はシマノだとすごい柔らかいラバーなんですけどこれかなり硬いラバーでできてますラバーというかプラスチックみたいな質感の硬い感じになってますねワイヤーが最初からこう踏み込まれた状態になってるってことですね結構質感はいいんじゃないですかね シフターは結構いいと思いますさっきのリアディレイラーも全然質感的には悪くないですねここがケージがカーボンなのもあるしここのギラギラ感はあって、まあ、真っ黒なんで多分シマノのその低いグレードのものよりは、えーまあ、高級感あるというか質感高いですねあここの、えー、調整のネジが 六角になってますね。見えますか、ね、六角になってるんですね。これはいいですね。あの、シマノだと105以下になるとプラスのネジになってるんですけど、六角の方が回しやすいですね。携帯工具でも六角ンチだけで済むのもあるし、アルテグラとかデュライスはこういう六角になってるんで、六角の方がいいですね。ちょっと六角の穴が大きいですね。シマノだと2ミリの。 ものだと思うんですけどもこれもう少し太い六角になってますねはいではスプロケの方を開けていきたいと思いますえっ、ー、と実はですね買ったのは普通のスプロケの方じゃなくてですねオイルスリックの、まあ、レインボーカラーというかそちらの方の、えー、スプロケを買いましたうわあロックリングが 見返すとうわ、これは綺麗ですね、すごい綺麗ですね。12速で、えっ、ー、と、どうか。11から 34t ですね、の12速になってます。うわ、めちゃめちゃ綺麗ですね、これはちょっと組むのが楽しみになってきましたね。えー、フロントの クランクは普通の今までのシマロ の, の、えー、11足用のクランクが使えるみたいですフリーホイールも、えー、11足のものにくっつくみたいなんでそれをそのまま使うことで、まあ、今までのホイールが使えるってことになってますあちょっとなんか いてるのたこっちが 11t の方ですね、なんか付属になってるんですけど、こっちが 11t で、今、現状では 13t あ、あ分かった分かった、こういうことですねと、13t から 34t までが一体になってて、12t と 11t を足して、でさらにクリングですね、これで12足になってる。 いうことですね、はいでさっきちょっと日本語が面白いなと思ったんでちょっと細かく見ていきたいと思います説明書の文章です写真一指示した通りに革のカバーをめくりハンドルに入れますまあ意味は分かるんですけどね図に指示ように適当な位置調整して 5mm の六角穴付きをロックしますロック力は6から8ニューートンメーター最後のこのセミコロンっていうんですかねこれがちょっと不思議な感じですねこれ結構長文ですね適切なトランスミッションパイプとラインアップを使用して図さんみたいに適当なラインパイプの溝を選択します リセットした後、革カバーをリセットしてランクを一番低い段階に釈放して次のトランスミッションのロックラインが便利になります。これはもう意味わかんないですね。どういうことなんですかね。ちょっとこれ難しいですね。4番、えー、張力ネジ調整、ソテ、図 D に示すように手で後押しを。 最大のフライホイールのところに回し 2.5mm 以内の六角穴付きバッジで調整して、えー、上, 上ガイドホイールの上円と最大のフライホイールの刃先の距離を 6mm ぐらいにします何かここまでいくとちゃんと文章直して送ってあげたいような気にもなりますね ははいでは重量を測っていきたいと思いますまずシフターですね、えー、片側 210.5g ですね、はい、次がフロントディレイラーですね、えー、95g でリアディレイラー 197g ですねで最後にスプロケーですねはいあ三 230g 結構軽いですねはいちょっとシフト操作なんですけど今左手でレバー固定して右手で動かしてみます、えー、大きく動かすと ダウンですねでシフトアップは軽くの感じですねこのダブルタップってやつのは多分シフトダウンになるんだと思いますまあ操作的にはそんな難しいことはないですね you、mm -hmm. はい。いかがだったでしょうか今日は、えー、センサーのエンパイアプロ、えー、12足のコンポの紹介をしました。今後のところでこのコンポを組んで、えーまあ、インプレイしたりしていきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。それではまた。